はい、以上です栃木市を中心に活動しているクラッコ失礼いたしましたこれから演舞する曲はえクラッコオリジナル夢音です元気いっぱい最後まで 笑顔で踊る 踊, 踊らさせていただきます。よろしくお願いします。 私をたせワンダークランクオン ご声援ありがとうございました。